こんにちは。こんには。はい。けやき、先週について。はい。はい、先週。はい。先週かどうかわかんないですけど、<笑>えーとけやきシリーズですね、はい。去年やった作業のこ今年どうなってるかということですね。で、これはもうよく覚えてるんですけど、はい、多分ね、もっと細かったと思うんですよ。うん、本当はえっ、ー、と、ある一ミリぐらいのアルミ線を縛って、はい、縛って太らせて。 ちっちゃい5センチぐらいのケヤキ作りたいっていうようなことで多分やろうとしたと思うんですけどあまりにも細すぎてできないんで皮を剥いたと思うんですよね、はいえー、そ, れでそれが今どうなってるかで多分葉っぱ出てるってことは根が出てんじゃないかなと、はい、ただどんな風に出てるかわからないでこっちもそうですね止める根がなかったんでこの針金を芯に巻いて でぐーっとちに固定してやってるってこと多分根がない状態だったと思います、はい、なんか処理してる い,、うん、だいざしても、まあ、どんなふうになってるのかということで、うん、でちょっとこれあのここの枝が枯れちゃってですね、うん、腰下がになっちゃったんですね、うん、なんで、まあ、この木もそうなんですけどこれはですね正直言うと鉢が欲しくて購入した木で上はもうあんまりね変わった樹形の 泳ぎみたいな欅なんですけど、取り引して、えー、これはも う, こう、これで上で、もう処分しちゃって、それだけ大事にしようと。いう、<笑>まあ、これは取引なんですけど、はい、まあ、こんなことを場合によっては、やるかもしれないです。うんうん、根の出方によっては、うんうん、はい、あげてみてですね、うん、どうしようかということをしたいと思います、うん。これちょっと見てみましょうかね、はい、で、もし、えっと、植え替えとすれば。 次はこんな鉢に植え替えるかなというところですね。一応準備しておきましょうか。結構あれですね。あんまりよくない毛先鉢っていう感じですかね。そうそうですね。あまああっていうかまだ若い木ですよね。若い 木, 若い木の本当にあの上から作るか粘りから作るかってあるんですけど、うんうん、とりあえず粘りを先に作ろうということでやったやつですね。うん、でこれは将来的にはやっぱりその5センチの毛先っていうのを作りたいと。 いうんでこれちょっと枯れてるっぽいですけどえこっちに芽がいっぱい出てきてますんでもしかしたら、まねまあうん、いくらでも作れ直せるかもしで す, ですこれを芯を伸ばしておいて取らせててこういうちっちゃいので作ってるかもしれないですしこれを生かしてですね将来これを芯に立て替えて、うん、あそれで作っても面白いかもしれないです ね, そですねあそれでやってみましょうかねもしあったらねこれ取っちゃってねこれ芯立て替えてちょっとこれ作ってみましょうはい5センチ。あなんかもう。 おおー、なんか、なんかあるよ、あるよ、あるよ、あるよ。るよ<笑>こんなことやってましたね、うん。はい。どうなってるか。どうなってるか。まあ、上がダメでも、下が良ければです、ね。うん、そうで す, ね, ですね。そうですね。むしろ下の方が大事ですよ。下が大事ですね。上は後から行ても、ね。うん、そうそうそう、そ う, そうですね。あくまでも粘り作りを先にというやつですね。これはちょっと慎重に。本当にちょっと上で取り消してる。 そうですね。お、かた、固かな。ああ。片方から出てる感じですか ね,、うん、すね。出てはいますね。ちょっと掃除してみましょうか。はい、あ、これでやったんですね、この。針金、ね。針金、ね。ある、巻いてある。ちょ、ちょっと洗ってみましょうか。はい。はい 針金はやってあるけどもかなり上から出てますね刀ですね、まあ、こ, れここに1個それらしきものがちょろっと下切っちゃうってことですかそうですねそうするともうこれのもう意味があんまりないですもんねうんそうしたらこれ切ってああだから出てはいるんだけど違うとこから出てるんですねこれ針金の下から出てますねどっちかっていうとだからやっぱりこの縛りが甘かったってことですよね ここは死んでますよねここはねということでやればここを傷つけてもう一回発痕させるっていうことですねでア ル, アルミ線をずーっとかけていって立ててうんていう作業ですかねやりましょうかはい、うん、まあこのアルミ線はもういらないこんなちっちゃな細かいやつを ね, ね作っているんですもんね に<笑>、わずかに1本ここに細いのはありますけどこの辺はもう1回ですね。5セン チ, 欅5センチ欅 長いの流れはもういらないんでこれはいらないですねはいでまたルートをもでもなんとなくこうコケ順というかね少しいいしどうしようかな枯れてるかな枯れてるかどうかねちょっとまだ粘っこいんだけど枯れてるな やれば、もうん、これは切っちゃって、はい、ちょっともしかしたら、これにいじるかもしれないんで、これで切っといて。で、針金かけて、まあ、固定すると、はいはい。こうやって作ってくるんだってことですね。右はこの長さ、一センチぐらいですもんね。そうですよね。可愛 い, いのできそう。かんり、そうですよね。なんかできそうな感じはありますよね。うん もうまっすぐですね。もうまっすぐなるように。で、将来は先言ったように、これ多分取っちゃうと思うんで。これが芯になってくると思うんですね。はい。はい、ね、なんとなく想像できますか、ね。将来が。小さすぎて追えないんですよ<笑>しますします。こんな、あそこで切るみたいな将来。そうですね。こんな感じですね。うん、で、これ横に広がっていくるんでしょうね。そうですね。ーーそうですね。こうい う, こ う, いうところで、どれを使うかですね。相当落とちゃうの。ちっちゃいのできますね。5センチいきますよね。 これでこ う, う, ういうやり方がいいのかどうかわかんないですけどこれは遊んじゃうといけないんでうんととりあえず下行ってそれから上に上がってきたやつをもう一回。 右につけました、まあ。そうすれば固定されると思うん で, なるほど、ええ、んで初めて見るいや私も今考えた<笑><笑>こんなう少しこれで消してあげればこれでしっかりしてますね、はい、お、うん。はい、それでえっと結構うんあとは大きめの粒へきっと消しちゃいけすぎましたね 若い方がいいですね、うん。あ、そうですね。根の周りちょっと水受けまいてきますか向かい。なるほど。発根しやすくて。そうですね。だからもうこういうのもわかんないですいいかどうか。うん、<笑>やってみたって感じですよね。大丈、ね、チ, チャレンジで。こ、う、れ、ん、を入れてみて。こういうやり方がいいとか悪いとか、うん、よくあるけど、うん、全部経験しなきゃわかんないです、ね。そうですね。そう。これあのあのあれもありましたね。あのタもね、こうした方がいいとかね。コメントですよね。 あ、そうそうそうコメントう そ, うそうあの私も分かってるんですけど、うんね、ネジ、この木にこの木を切っておくと横ねやるとこう浮くんですね、うん、本当はここと貫通した穴をあげておいて下だけに入れて押さえた方がいいんですけどそうするとうの下が強すぎちゃうんでただ縛っといてあえてくっつけた状態で両方ネってたんでね、うん、自分なりには一応理由があってあのしてるんでまあいろいろやり方は<笑>ありますよってことですねああ<笑>これはちょっとまだ来年ですね5センチ盆栽ができるまでっていうのがもしかしたら。 ドキュメント、ドキュメント料、なんで、わからんですか。<笑><笑><笑>粘り作って、枝作って、三年以上かかりますよ、ね。かかりますね。まあ、どんな風になるか。いくらあっても。棚を圧迫しない、うんうん。そうですね。そうですね。うん、で、例えば、五年作って、これが二千円とかだったら、やっぱ寂しいですよね。寂しい。五年かかってね、できた時にね。 えっと、この上取ってあるのは、うん、やっぱり発酵を流すという意味と、太らせるという意味ですね、はい。はい、で、将来はこちらで作っていくよっていうことですね。はい、はい、じゃ、あ水やり忘れてましたんで。はいはい、この、テープ三本じゃないですか。は<笑>いや、あと一本だけ。あと一本だけ。<笑>あと一本だけ。<笑>すごい動画長くなっすごい動画。ちょっと、あ、うん でこれが終わりましたと。どっちこっちいこっちこっちだって紹介してないから。まあね、はい、はい、これですね、はい。長くなるんでもう一本だ け, もう本だけやります。これはちょっと残念ながら。後で。ちょっとだけにしましょうかね。ここを見るだけはおまけあ。あ見るけで入れましょうか、ね。あそうですね。はい、じゃこれをとりあえず外してどうなってるか。いいね、かおおおおなんか出てる出てる出てる出てはいる出てはいる。出てはいる ちょっととりあえずこれどうなるかわかんないんでこのまましてきますね、はい、出てはいるありがとうあーるどんおー被害が少なかっうんそこそこですか ね, そこそ こ, すねそこそこですかねちょっともう一回これ回ってみましょうか、ね、粘りはねやっぱ大事なのはあまあいいか<笑> 上からしたやつ根がかたがひどっですあの、うん、これ言っていいののかどうか。ど、え、う、ー、去年も、枝ばかりの上が、ね、みんなすごくきい浅いところで埋めてる。あ っていうのは根がもう全然できてなくてゴチッと塊になって一本太いのがねぐるっと回ってただもうほとんど取り木状態ですよこれそうですよね、うん、だこれは上から先に作ったんで下が全然できてなかった、うんうんうん、か結構ありますよねっていうかほとんどそうじゃないですかほとんどそうなんですよねだからやっぱり粘りが作んなきゃできないってことですよね う, う, すうん作んなきゃできない僕が最近買ったけやきも根っこゼロから作ってます、うん、あ で, そうです、ね だから何だか持ってきちゃったけど。何で持って来たの。だからネバネバリ作んなきゃいけないってことですよね。まあ、そうですねはい。積極的に。はい。でもあの僕がやりたかった株立ちの感じで作ってたから。あ あ, あいうの買うべきですね。はいはいはいはい、上ができてで株立ちで作りたいとそう。そうですね。そうですよね。あれ可愛 い, いと思 う, う。可愛い可うん。ちょっと根がだいぶ切りますね。はい で根の状態はうん微妙ですね。<笑>微 妙, 微妙だな。微妙ですか。まあ、出てないところも出てない。ちょこちょこっと。結構嫌なのがこの上下が揃ってないというか。そうそうなんですよ。位置が ね, ね、こう高い違いにこう出ちゃうんでね。そうそうそうそうでも多分これは去年こここれ新しく出た根だと思うんですよね。これこの根、ね。あ、それが新しく出たね。多分。 ここら辺なんか削った後ありますよねこ こ, ここら辺が多分ずっと削ってただこれを生かすかどうかですね将来ねこのごついのこれも新しくでいいですよね多分 ね, ねだからここを見ると こ, この位置で揃ってくれるといいなって感じしますよね、うん、そしてやっぱりここ少しごついですけど、まあ、このごついのを少し抑制してこれを切っちゃってちょっとやってみましょうか、うん、せっかく出てくれたんだけどこれだなでもこの位置だねだ 次じゃあ今年どうしようかというとやっぱここもうちょっともう一回 う,、ね、うんここから出したいでこの太いのをやっぱりもうちょっと抑えたい、うん、ここはもう切っちゃいましょうまた来年見てうんそうですねでよくなってると嬉しいんですよねそうです ね, ねそうそうそうそう開けてガチャガチャやるような感じで、うん、そうそうそうそう、ね、そうケヤキの外れたみたいなね返って1年後に答え合わせできるみたいな、ねうん、そうそうですね これもうまくこうできてくれればこの辺でできればね、うんろ、うん、えたいですねちょっとこう微妙ですねこうねだから多分今年の成果っていうのはこれとこれですよねこれもあれですねもしかしたらよくこう綺麗なになるかもしれないですね、えー、じゃあこれでもう一回、えー、と今年ここですね同じですね 一旦たん は, 一旦は 削, っ 削, っ削って白いところ出し て, てこのこぼれた方の発根剤を使うとそうですねもったいな い, な, っないからね<笑>たっぷり使いますね使います、うん、はいと、はいうことでたっぷり、はいええ、まだ余ってますけど、はい、でこれも水ごけこうつけてですね水ごけっていうのはルートにつけても水かけると取れちゃいますよねそれもあるからちょっとそれもね悩ましい話なんですけどね、うん すすごいだから、ね、バリ作り大変ですよねこれで、ね、だってようやく今年の成果ってさっきの、ね、2本ですから、うんでえー、今日やったところがまた、ね、来年出てくれればラッキー最初の直後の状態で取り木か結作りかなんかして、うんうん、で1年で23本出てきて 2, 本だから8 本, 8本粘りに移るのに45年かかるってことですよねそこ、ね、から成 長, 成長させるわけですよね 買うときに見えないっていうのがまたね。はい、見えないですね。でも、僕はもう全部直行だと思って買ってますね。ああ、どこ、なれ、その方がいいですね、うん。で、自分で作るんだよっていうことですよね。はい。じゃないですかね。特殊ですけど、やっぱり初心者におすすめ。そうですね。そう、松、えー、とかと一緒に、そうで、ね、で、ケヤキとかも水かったりを、はい、はい、持ってってくる。そうですね。で、まだ替えてはるつもりそうです。はい、そうですね。はい、お店替えてはるんですね。<笑> 変えたのがいいような気がします。枝作りも盆栽一つですけど、粘りもね、うん、一つの作業だってことですよね。小葉だと粘り作りってあんまりな い, いかないな い, ないですもんね。本当は水先でもいいんですけど。はい。<笑>そうですね。せっかく座ってるんで、これこれで結局来年取り消しましょうかとか言ったら今までなんだっていう話になっちゃうけど。でもなんか。 ちょっと樹高は高いけど、うん、綺麗な木ができるかもしれないですこれ。そうですね。うん、これねこう立ってってね。うん、若干ここで曲がついてるじゃないですか。 これ聞いてもいいかないう、うん。うなんかね、結構 こ, ここ取れちゃったしね、ここにいい枝あったんですけどね。もうね、枝で。なくなっちゃったから。低くなってたはずなのに。うん、まあ、また来年考えて。ね、これだって、お祭り出しましょうって言って、千円とかあったら悲しいですもんね。やっぱ売れないですよね。もも上しか見えないじゃないですか。千<笑>、ね、円でもちょっと怪しいです、ね。<笑>怪しいです。だけど、ね、根処理はちゃんとしてあるからね。根、うん、を見たら 1,、えー、千円でもいいかなと思うけど。そうですね。 <笑>これだとね<笑>。さっきのあっちのね粘りできてなかったって言っいい、ね、<笑>あっちの方がよく見えますもんね。そうそうそうそう。と<笑>いうことで粘りは大変だという締めに入ってますけど。はい。はいはい、でまた来年紹介できれば。さっきこれもう覚えてますんで来年どうなったか、うん、ねちょっと印象があるんでまた楽しみに一年後、はいはい、痩せてるといいです。<笑>もう振り返の時期になってますけど、ね<笑>あ。あそうですね。五キロ。五キロ。は<笑>いう。本当でしたけど。四キロまで行きました。四キロまで。はいはい。 もうちょっと、はい、はい、ということで、はい、お願います。去年の景気でした。これさっき言いましたっけ、こ鉢が欲しくて。聞きました。ね、えー、と、<笑>すごくね、いいよ、八なんで、で、上がこんなんで。取引をしたということで、根が出てるかどう か, るうか。出てるかどうかですね。るかなあ、なんか回ってますね。 こんな感じで、でも腐ってる感じ<笑>大丈夫ですかな？<笑>これいつでやったんですか？え、俺は多分去年の六五月六月ぐらいじゃないですかね。ね多分これお祭りのために、えーはい、いっぱい先輩のところに買いに行ったんですよね。はい。その時に持ってきた一つですね。うーん？そ う, うーん、なんか出てないな。<笑>ないもしくはやっぱりカタネってやつですかね？ あれやったらもうかったかもしれないですね。二度掛け？二度掛け。ああありましたね。<笑>ええ光麺さん。ああやっぱ片側ですね。カルスが巻いてる感じですね。とりあえずうん肩根というかうんこのままもう一回やるかか け, かけ直すかす、ね、もうこれを植えちゃ植えちゃうかですね。切ってそうするかな切っちゃううん切っちゃって。 これは、うん、もう一つはだととりあえず。いや、下はまた使えないかなって、ちょっと、はいえ。えぐいこと。はい。そうですね。こ, こん。あ、死んでますね。死んでるってことですよね。ここは死んでるんだから、上は生きてるけど。多分。う, うん、死んでますね。あ、ダメだめだ。枯れてた、はい。うん、枯れてるんですね。うん、だって、ここの。下がもう。ここは枯れてるんですもんね。 じゃあもう本当そこだけで生きてたんだ。うん、ここだけで生きてたんですね。じ、まあこれはとりあえずではさばいて。あんまり YouTube だから死んでるとか言わないで。そこ死んでます。そうですね<笑>。お亡くなりにな、アジアが同でしょうか枯。枯れてるで。いいでですね<笑>。そうですね<笑>。<笑>というわけで。はい、というわけでこれは、えー、おまけなので。おまけの方で、ね、はい。これはちょっと。 小鉢に植え替えたいと思います。方根って言っても で,、ね、でも何か所か出てるんですからね。うん、こ, こっちをだからもう一回同じようにこれ処理これで処理してはいはい、鉢に植えたいと思います。終わりました。はいということで皆さんもはい開き楽しんでみてください。さいはいこんな面白い樹形のやつもあるってことですね。何でもいいかお養金ですもんね。養<笑>金ですもんね<笑><笑>、うん、お祭りで。お祭りで。はい<笑><笑>大丈夫ですこれこれ作っておきますんで。はいはいということでこんな遊び方もあるということです。はい。はい よくコメントで、ものすお金で判断するなみたいな。ああ、そうですね。たまに来るんですけよ、はいはい。価値を上げるものじゃないですか。うん、そうですね。そうそうそうそう。で、価値の判断基準で、お金が一番わかりやすいす、うんうん。うん、そうですね。それでいいじゃないですか。そうですね、この木はいはい、いいとか言ったってわかんないですもんね。 嫌だと思ったとしても、うん、人にそれを言うなって思いますけどね、うんうんうんうん、僕は<笑>これ流すんですか流します。<笑>僕はそう思ってます<笑>、はい、その目安ですよね目安ですから、うんうん、いい木ですねってってね、どれぐらいの良さなのかわかんないですもんねそうそうそう、うん、価値を上げるっていう目安というものでい うん、お金はは入れとといいいいた方が僕いい、うんうん、ますね何十倍とかねよくよくないとかってねそうそうそうそう聞きますけどいいか悪いかなんか誰が決めることじゃないし、うん、そうですね、はい、ということですね、はい、ない僕の意見はす、い<笑><笑>